寝転んでただダラーンとしてるだけでできちゃうはい、えー、骨盤調整コアヨガトレーナーの村井由紀子ですえっと今日はですね尿漏れ対策尿漏れ改善にとってもよく効く寝転んでただダラーンとしてるだけでできちゃう尿漏れ改善のストレッチとエクササイズご紹介していきたいと思います尿漏れっていうと 何何って思うかもしれないんですけど今ね40歳以上の女性の2人に1人が実は尿漏れの症状を抱えてらっしゃる方がいらっしゃるんですね。あななただけじゃないんですも今日お伝えするマッサージストレッチやっていただければ必ず尿漏れ改善していくので一緒にやっていきましょう。はい尿漏れに 改善に一番大事なことは骨盤底筋群っていうのはこの尿道から肛門までの間のここのね股のところにある骨盤底筋群っていう筋肉群です。でここが出産だったり加齢年を重ねていくことによってだ ん, だんだんだんだんね筋肉がこの手とか足の筋肉みたいに一緒にこう弱っていくと筋肉が薄くなって 尿漏れの症状が出てくるっていうことがとても多いんですねなのでこの骨盤底筋を鍛えていくことが大事になりますで、骨盤底筋を日常生活で鍛える一番簡単な方法っていうのは骨盤を立てて座ることなんですねで、骨盤が立ってるかどうかっていうことなんですが肛門ありますよね肛門が今お尻もしくはこの マットだったり地面についていらっしゃる方は、これは骨盤が寝ている状態です。で、骨盤が立っている状態というのは、ぐーっと骨盤を立てて、この座骨、お尻のゴリゴリした大きな骨が床についている、椅子の座面についている、もしくは、女性だったら、膣と肛門の間のあたりが、 椅子の座面だったりこの床にねついているっていう状態これが骨盤が立ってる状態です。 この状態で立つことができれば座ることができればもうそれだけで骨盤定筋のトレーニングをしていると同じことになるんですねなんですが骨盤がそもそも立ちませんっていう方がまたすごく多いんですでそれは何でかっていうとこのお尻の筋肉の硬さとあとこのももの後ろの筋肉の硬さなんですねだからこことこのお尻が柔らかくなれば ほぐれればそのすごく柔らかくなる必要ないんです。ほぐれれば骨盤が立って床にね。こう座ったり、椅子に座ったりできるようになるので、そ う, そうすることによって骨盤底筋が鍛えられて尿漏れが改善します。はい、それではね。ゴローンとしてもうリラックスしてやっていきたいと思います。今日使うのはこのテニスボール。 かマッサーージボールががあればいいですが、えー、何でも い, いでです何も野球の子供のね、お子さんの野球のボールでもいいし、えーと、ちょっと痛いかもしれないけど、ゴルフボールとかでもいいです。でゴルフボールはね、小さくて硬いので、ゴルフボール使うような方は、ちょっとタオルをね、巻いていただいて、でやっていきましょう。はい。そしたらですね、寝、ね、転がっていただいて、もう本当に簡単です。このボールを右のお尻の下に置きます。置いたらですね、 置いた方の足を伸ばして置いてない方の足は曲げてきますもうただダラーンと力を全部抜いていきましょうこれね初めてやった人めちゃくちゃ痛いかもしれないです痛きもの強いのだったら全然それで構わないんですけどなんかその切るようなシャープな痛み鋭い痛みがもしある方はもうこの 今回のこのマッサージはちょっとやめてください。何かちょっと他に原因があるかもしれないので、あの、カイロプラクティックか、えっ、ー、と、整体か、ちょっと専門のところに行 っ, た方行って、一回見てもらった方がいいと思いますね。で、痛気物強いのだったらもう、ウェルカムです。やりましょう。この辺ですね。この辺。お尻のお肉の一番ね、お肉があるところ。その、置いた方を伸ばす。置いてない方は曲げる。だら ともう本当にこれでもうこれでスマホ見ててもいいし YouTube ね見ててもいいしお尻の力を抜いていきましょうで少しね痛気も慣れてきたかなと思ったらゆっくり左右にねお尻をゆっくり揺すってマッサージしてもいいしちょっと上下に上下に動いてお尻をマッサージしてもいいですただ えっとお尻のね力を抜くことがすごく大事。ただこうやってねじーっとしてるだけでも十分ですよ。はい。そしたら今度はね反対左のお尻いきましょう。左のお尻に同じとこですね。お肉のが一番あるところを置いていただいて。 置いてる方の足を伸ばして置いてない方の右足は曲げていきます左のお尻の力を抜いていきましょうでもただただもう抜いてもダラーンとするだけ寝っ転がるだけです寝っ転がるだけで十分痛き者ねすごくお最初はね痛いってあったかもしれないですけど痛き の, の感覚が慣れてきたら余裕があればね 左右にちょっと揺すってもいいし上下にこう少し動いてもいいですねかかと置いてこういうふうにね膝をちょっと曲げたり伸ばしたりとかすると動きやすいですねでもねもう基本は力抜いてお尻の力抜いてもうだらんとしていきましょう これって尿漏れが治るだけじゃなくて骨盤が立つようになるだけじゃなくて腰痛腰痛がこれですごくね治っちゃう人もとっても多いですよはいそうしたらマッサージボールを置いてお尻から外していきます、ね、ここでお尻がほぐれました今度はねもも裏ですねもも裏は左足を伸ばして右足をもう伸ばしていきましょうか 両手斜め下にしていきます。はい、そうしたら右膝を胸にぐーっと抱えていきましょう。で、そのまま天井に足持ち上げます。かかとでぐーっと天井を蹴っていきましょう。でもしこの時ね、直角に足がまっすぐ天井に向かなくても大丈夫ですよ。このぐらいまでしか膝ね、伸ばしたままいかなかったらそれはそれで結構です。ももの裏が伸びてきたらだんだんね、ここまで行くので無理しないで。 曲げてで下ろしましょうこれ十回いきますね曲げて伸ばすかかとしっかり蹴って曲げて下ろします3曲げてかかとギュって蹴って曲げて下ろす4曲げて ぎゅーっと天井を蹴って曲げて下ろします5を曲げてぎゅーっと天井を蹴って曲げて下ろしましょ う, もう疲れちゃったらね今日は5回だけでもいいですよ余裕があったらやってみましょう天井を蹴って曲げて下ろします 7曲げて天井蹴ってこの後ろがしっかり伸びてるのを感じますね曲げて下ろします8曲げて天井蹴って曲げて下ろします9曲げて天井蹴って曲げて下ろします 10曲げて、天井かかとでぐーっと蹴って、曲げて、下ろしましょう。はい、そしたら反対いきますね、左足。曲げて、天井かかとぐーっと蹴って、このね、足の裏が伸びるのをしっかり感じて、曲げて、伸ばす。2曲げて、 天井をぐーっと蹴って、曲げて、伸ばします。3曲げて、天井を蹴って、曲げて、伸ばします。4曲げて、天井を蹴って、曲げて、伸ばします。5を曲げて、 天井ね、蹴られなくてもいいですよ。このぐらいでも全然いいですよ。曲げて、伸ばしましょう。で5回で疲れちゃった方は、今日はここでおしまいでいいです。元気がある方あとちょっとだけじゃやってみましょう。曲げて、伸ばします。7、曲げて、天井蹴って、曲げて、伸ばす。8、 曲げて、天井蹴って、曲げて、伸ばす。キュ曲げて、天井蹴って、曲げて、伸ばす。ラスト一回いきます。曲げて、天井蹴って、曲げて、伸ばしましょう。はぁはい。 両足お尻の近くに持ってきてパターンとしてゆっくりと起き上がっていきましょうはいいかがだったでしょうか骨盤を立てることで骨盤底筋が鍛えられて尿漏れが改善していくの で, で骨盤が立つためにはお尻をほぐすこととこのもも裏をしっかりと伸ばすことです。寝る前とかに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 ありがとうございました。